4月に発生した熊本地震で通行止めになっていた阿蘇登山道路の一部が平成28年9月16日地震発生以来5か月ぶりに開通しましたこの日午前10時から一般車両が通行できるようになり通行止めのゲートが開けられると早速観光客たちの車が山上へと向かいました 阿蘇登山道路の草千里展望所付近は熊本地震で路肩が崩壊するなどして通行不能となっていましたが片側交互通行ができるようになったとして16日から通行止めが解除されたものです阿蘇山上に東京からやってきた大学生たちは阿蘇山に来られたのはラッキーと言いながら白い噴煙を上げる中岳河口を眺めていました阿蘇市では 開通を記念してのセレモニーを草千里駐車場入り口で行い観光客たちに観光パンフレットや阿蘇満喫クーポン券などを配りましたこの阿蘇満喫クーポン券は割引などの特典があり阿蘇市内の当の施設で12月31日まで使えるようになっていますなお阿蘇登山道路が通行できるのは午前7時から午後7時までで 阿蘇市の防虫キャンプ場から阿蘇山頂までの1 0キロとなっています。